コンサルティングの動画です。これ、はい、藤です。えっと、まあ、これからコロナの時代になっていて、どういうふうに治療院で求められるスキルが変わっていくのかなんですけれども、あの、私の知ってるですね、えっと、まあ、いわゆる治療科の先生でも、オンラインに対応できてる方が、オンラインのだから診療とか遠隔での治療をね、もう入れられてる方がいらっしゃるって話なんですけど、 でえっとこれ何でなんでこんな話するのかなんですけどやっぱりコロナ収まらないんですよねで経済活動も優先しますし外に出たくない人は出たくないしでもコロナの感染者は増え続けるし収まらないとでワクチンがいつか解決してくれるだろうみたいなそんな感じがばっくりあるかもしれないんですけれどもけどやっぱり我々その生態院経営している人たちからするといやいや患者さんのラインズ減るしあの新規の患者さんが、まあ、問い合わせ減りますよってなるのは結局外にあの患者さんに来てもらってあの 例えばね、そのテナントにだから来てもらわないといけないわけじゃないですけど そ, それを取れればいいわけですよねその制約印象なのでこの話を聞くことによって、まあ、新しいコロナの時代に特化した、まあ、ビジネスモデルを生体院が経営できるようになるんじゃないか、まあ、もちろんクリニックさんとかもですけどできるんじゃないのっていうふうに私個人として思ってるのでこの話をさせてもらっておりますでもしこれをやらないのであれば結構やっぱしんどいと思いますね まあ、あのいろいろデータ聞かせてもらってますけれども、まあ、集客できてるとこもあれば、やっぱガタ落ちしてるところがあると、でそれがやっぱコロナがあるりまり、まあ、感染者数が増えたりとかするというふうに世論が騒ぎ出すたびに、やっぱりそれでまた集客数が減るってことをやっぱ繰り返してるんで、まあ、バ媒体の調査はん動の観念じゃなくても、マーケット自体の動向が、それにすごい過敏に反応してしまってるんで、まあ、やっぱり集客、厳しくなっちゃうし、自分でコントロールできないって状態がやっぱり良くない。 のでまあ、これをやらないと結構ずーっと不安な不安定なままになっちゃうんじゃないのっていうふうに個人的に思うところがありますね。はい あのまあ、なので、まあ、これじゃ何なのかって言ったらひ、まあ、一言で言うと、まあ、遠隔治療がでできるようにななっっててくださいって話なんですね、はい、で遠隔の治療とか施術をやった時に、まあ、ほとんどの方が思うことが、まあ、そんなに大きく変化出ないでしょうだったりとかあのそれでだから何ですかその画面越してどこまで対応できるのって話があると思うんですけどで私からすると、まあ、結論から言うと絶対あのやるべきだと思うんですね。あのこのの時代のためになんで もしその治療科の先生が例えばフェイスとフェイスでベッド越しにねこう触ってうぬかんぬんとかっていうことをやるのは普通の基本の方ですけどもしだからオンラインで遠隔でやる施術っていうのが高いレベルにあるのであればそれを身につけるという努力をまあ例えばもうこの半年間とか本気でやることができれば次の半年間すごく楽にあのオンラインでも遠隔でも施術ができますあなたがいわゆるこう LINE されなくても えーまあ、私、腰、まあ、つを良くすることができますっていうようなオファー。 これを広告とかホームページ、チラシとかホームページ書けるかどうかって話になってくるんですよね。はい。なんで、えー、私は今、独人勝ちしているクリニックの方とか、もしくは治療院の経営者の方、ちょっと存じ上げてるんですけど、まあ、正直、遠隔での診療できてるんですね。なんで、マーケット自体が全国に広がってます。で、全国に広がると、もともとそのボスで取れる限界のところが、エリアビジネスなんでね、生体院にて、それが一気に広がるんで、まあ、それだけですごい楽に、えー、展開ができる。 展開ができるるというかその来るはずもななかったお客さんが来るなりますでもちろんですけどオンラインでじゃ集客するなら YouTube だったりとかメルマガとか Facebook 広告だったりとかいろんなものを掛け合わせてやっぱ勝ち続けてるとは勝ち続けているでなかなかもう昔の方のところからあのなんていうんですか脱却できない方っていうのはやっぱちょっと正直しんどいままでコロナの思うがままに被害を受けてしまってるんじゃないのかなっていうふうに 思, う思った。 今日この頃でありますみたいなそんな感じで、す。話をさせてもえっと、私がおすすめするのはあの、やっぱりオンラインで診療及び治療ができるっていうスキルを身につけられると、まあ、根本問題解決するんです。あとそれはだから、チラシッホームページに載せてやっていくことはいいんじゃないのかなって思いますね。でそれができることによって同時に何が起こるのかって言ったら、マーケットがいわゆるエリアビジネスから全国に広がるっていう、そういう相乗効果もあるわけなんで、まあ、これは授業にできた人っていうのがすごいいい。 で弊社のあのいそのなんていうんですかオンラインの授業 とかででオンンライン診療を教える部門が実はできてます豊医学の権威と連携してやっていたりとかするのであの、まあ、もし興味がある方いらっしゃれば、えっとまあ、YouTube とかで鎮用がって調べたりとかするとまあ、豊医学の、ね、木の話とかいっぱい出てきたりするんでけど遠隔治療なんでは木を使ったまあ、それがいっぱい学べたりとかするんで、まあ、ぜひこのコロナ渦の中をま乗りえた乗り越えたいなと思われる方とかはその、まあ、弊社の鎮用がっていう、まあ、ちょっと宣伝みたいになってますけどでも本当に あの商品としては私は素晴らしいっていうことを確信して、ま、新たな事業として今年設立したんですけれども、ぜひ参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ一応なんか下とかにリンク貼っとくかもしれないので、興味があれば見てみてください。えー、というわけで今日の話は、まあ、あそコロナとともに遠隔診療にシフトできた先生はもっとすごいビジネスチャンス来るんじゃないのって話でしたので、ぜひ参考にしてください。もしよかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。以上です。